はいでですねじゃあ今回の一番最初の部分を説明していきます。えー、最初のパート、パート1、簡単な育種の歴史の説明でございますあの。いろんな金魚がいるわけですけれども、まあ、これらのいろんな品種がどういうふうに出てきたのか、とりわけですね、今回のお話のお蓋の金魚がどういうふうにできてきたかについて説明していきますが、私はその歴史についてそれほど詳しくないんですね。でこういういいあんまり詳しくない人間が、まあまあいや やっぱりその先人の知恵を借りるというか先人は先達 の, その書いたことからちゃんとまあ学ぼうというふうなことになるわけですけどもいろいろ文献調べたんですけども私の知ってる限りはこの陳貞さん っていうこの1890年から1957年まで生きてたからなので近代の人ですよね。この人の書いたですねあの金魚の家畜化と品種形成の要因というこれがまあ非常に便利で非常に詳しい文献だと思います。まず最初に中国語で書かれてでその後ご自身が英語でも書いていてですねまあこの2つをチェックしていって。 けばあのだいたいまあどの時代にどういうことが起きたんだというのをまあ、知っていけるわけですね。で、あの彼の文献によりますと大体たい代のあたりに金魚のあの観賞目的観賞目的として育種が始まってたんであろうということが言われてます。あの今見ていただいている写真はですね。 あのその壮大に描かれた「落花遊魚図」っていう絵なんですけどこの中にですね赤いあの金魚が描かれているのであこの時にもう色の変異がいたのは間違いないだろうなということが分かるわけです。で元の時代を飛ばして明の時代になるとですねその金魚の飼い方について の, その説明説明 押したですね書籍なんていうのが出るようになってきてですねでこういう書籍の中にですね「主、まあ、写漁夫」っていう本がですね長絢徳っていう人によって書かれてでこの中に金魚のヒレの形態の多様性についての記述が出てまいるわけですということなので、まあ、およそ600年っていう非常に短い期間に二股の尾びれの品種が作られたのではないかということが考えられます。